んなにとってホーネットというのはストリートファイターの代名詞ホーネットらしい高回転の力強さパワーフィールド。 そこは外せない同時に今の時代に合わせたニュージェネレーションホーネットとして低回転中回転のトルクフィールドとかパルスフィールド街中も含めたところの警戒性ですね最大限に出したい新しい世代のホーネットを実現するために全く新しい 750cc の270度 L ツインエンジンというのが必要でした。